ありがとうございました。踊り隊員の皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。